はい、行きましょう現在の気温マイナス3度あったかいね今日はよしこ もうスノーシューがズボズボ入る。ちょっとちょっと危ない危ない。積もってるね。てかそこ登るの。もういきなり登る嫌やなんだけど。あ、そこに入り口があるわけねあ。誰かが作ってくれた跡があります。よいしょ。よし。いや、こっちからだよう。うん。 よし、行きましょう今日雪深いね、うん、あー楽しい、うん、でも今年人いるよね いやひょ今ほんと深いわやっぱこのくらいないとね前で歩いてる人はかんじき履いてますねちょっとかんじきだとこのあ前に歩いてる人ってうちの奥さんじゃないですよその前の人なんですけど この深さだと感じきじゃ辛いですねスノーシューの方が絶対いいですうん楽しいよいしょ ええー〜そっち行くの、えー、だって誰も歩いてないところかこのさっき歩いた人がいるころ、<笑>ショートカットだけどショートカットするの<笑>いいじゃんこっち通ればさ、うん、こっち順路なんだからさす<笑>でもすそこそこ、まあ、大きく回っていかなき い, <笑>いいよ、ま、いいよ任せるよも<笑><笑>う一、んはい、行, 行, 行, 行って、もう<笑><笑><笑>お アタックモード、うんうん、アタックモード炸裂 楽, 楽, 楽, 楽いや俺もいよいしょよいしょよいしょああ<笑> 登りがきつい<笑>よいしょーーよいしょあああああ着いたああああああああてあああああああああんだけあああああああああああんだあああああ ついた。まあ、着いたって言っても、まだ半分、半分は来てないんだけど。よいしょ。ここで、いつも休憩します。ここはね、風が強いから、雪がないんですよ、いつも。はあ 絶景ですねいやーいい天気だ今日風がなくて最高雪も深くて風もなくて。 下手したら今シーズンもう今日で最後になっちゃうから楽しんどかないとよし行くかこっからが登りなんだよまあずっと登りだけど。 赤木山はこうやって石が赤いんですよね。栃木の南大山の、なんだっけ、熊だっけ獅子だっけイノシシだっけうん。と、赤木山のムカデが戦ったんだよね。これでムカデが負けたんだよね。これでムカデの血がバーってなって赤くなったんだよね。うん。っていうか、ムカデの血って赤いの <笑>いや青かねえと思うけど赤くねえと思うんだけどさ<笑>まあいいやよいしょ上りんなんだよここもうああれたもうよいしょよいしょ さらにここら辺は風が当たるとこだから雪がみんな飛ばされてる。すごいよね。こんな山の上でも鳥が飛んでるんだもんね。よいしょ。 来たここだよここだよタイタタニック<笑>ここちょっと危ねえねおおすごい今年雪が多いからちょっとすごいですちょっとこの先行けませんちょっと怖いです タタイタニックできませんジャックは落ちて死んでしまいますよいしょここは割と平らなんだよね去年この辺でアカシアの幹の皮がみんなはげてるとかって言ってそれ白樺だよとかで突っ込まれたんだよね<笑>これは何 風であれでしょ。剥けちゃってるんでしょ、皮が。食害じゃないよね。上の方もみんな皮が木の皮が取れちゃってるもんね。大変だ。いやーいい。赤木はいいよ。 車で三四十分でここまで来れるんだもん。最高だわ。群馬県最高。<笑>ここだよ、ここい。すごい。これです。 そうね、これ以上行けないね。ちょっと怖いね。ザクって言ったら終わりだよね。ザクグフここま で, で, <笑> う, ここまでうん、もう行けない。そうだね。ちょっとここまでしか行けない。行けない。っていうか怖い。ダメ、ね。こんな、チャレンジユーチューバーじゃねえんだから。<笑><笑>っていうかユーチューバーなんて言えるほど、大した<笑>。 も<笑>のでもありません私すいません<笑>頑張ります<笑>よいしょいやー俺やっぱ中州一番好きだわ楽しい程よくそんな急でもなく かといって、平らでもなく。ここを登っていきます。あと何メートルぐらい。五百。五百ないよね。二百か二百以上あると思うよ。三百メートルはある。三百メートル以上あるんじゃないの。 200ってことはねえと思うよ い, ういや足が足がはまる雪にさすがに妻に撮影するとは言えないですねこの雪じゃちょっとストックがないと歩きづらいまあ私カメラ持ってるからストックは片手だけなんですけど 結構大変です雪深いわっ<笑>よいしょここからまた上りですね。もう少し あと100メートルぐらいかな。よいしょ。ちょっとストック出したときつ い, い。あ、片手ストックだけでも随分楽だな。 ノシュの足跡をとりあえずできるだけでも全然違うよいしょああもうすぐだ <笑>祈りを捧げているような格好をしている人がいるリビング・オン・ザ・プレイヤーじゃないですか<笑>はい来ました長七郎山1 5 7 8 9ル去年もいましたねそして あそこが国国土交通省<笑>国土交交通通省省な<笑>なんでさっき言っちゃうの<笑>よいいいしょ富富士士山山ね あ, れあーいい景色だわ。 やっぱりワンシーズンに1回ぐらいは来たいな天気もちょうどいい照りすぎず曇りでもなく風も穏やか真っ白あー今年はいい穏やかだわ雪もあるし あの元日のあの地獄な大沼公判は何だったんだと思うよ<笑>。もうね、2月も半ば過ぎるとだいぶ風も穏やかになってくるよね。よし、下り。下りは楽だよ。 結構滑るよね何そういう誰も通らないとこを通るのふふふかいこっちから登るルートの人は大変だなっていうか誰も来る気配がない<笑>まあ多分今日は明日なんだろうなうん 今日は土曜日だからね大丈夫か 開けてんだよねつう下りはあっという間だよね<笑>なんでそういうとこ行きたがるわけ<笑> 滑るのか<笑>滑れないよ、スーシュし。ソリ持ってくればよかった。<笑>だからソリ持ってきたら結構な勢いになっちゃうよ。<笑>やめたいよ、ここ。<笑>ダメだよ。<笑>結構な急勾配だぜ。 すごい今年雪多い楽しい毎日来たい来られないけど 何遊んでんだよ<笑>立山アルペンルートみたいな道だなここ<笑><笑>今日ここが一番の難所かも。<笑>狭い ここ大変<笑>大丈夫俺の屍を越えていけ<笑>わけわかんないこれって<笑>こんなここすごいね<笑>道じゃないスノーシュー脱ぎたいでも脱いだら余計はまる てか前の人が脳腫入ってないど後ろの人が大変だここやっぱ順路じゃねえんだよ木みんな踏んじゃってる踏まないルートを作るこっちの道じゃなくてこっちを作りましたこれでいくらか 木を迂回できる道ができましたやっぱり、ね、最初通った人がねちゃんとしたとこ通らねえとダメなんだよ<笑>いやマジで<笑> あ, あもうすぐだよいしょ最後にあれがあるとはあの難関があるとは思わなかった、はあ、よいしょよいしょよいしょおっ着いた それではまたねー